この動画は解説動画です。あれ、おきどきデュオヤやいびに。おきどきデュオ、やいびん。にふえ、やいびん。ゆかりさん、ゆかりさん。どうしたんですかゆかりさんも、芸能界目指そうよ。え、ゆかりさんは、黙ってれば可愛いし、お嬢さんって誤解してくれる人もいたじゃない。誤解って、正真正銘のお嬢さんですよ。それに黙ってれば、いいとこのお嬢さん、っぽいのは、あかりさんの方では。え、私は、 トーク力が生きるから黙ってたら魅力が半減しちゃう。すごい自信だ。でも、私は、美人で聡明でおしとやかで、彩色顕微なだけですから、芸能界で生きるような芸はないから遠慮しておきますよ。すごい自信だ。でも、なんで声をかけてくれたんですかチャンスに繋がるフックは、たくさんあった方がいいじゃないそれと、影と火の魅力を、一つのグループで持てれば、複合的な魅力になるし、某有名な魔剣戦士のように。あ、あの、 なんとなく察しはついてますけど、私たちのどちらがいいんで、どちらがようなんですか私がようでゆかりさんがいいね。やっぱり。それに、私だと貧乳好きの人の心はつかめないから。こら私も、すごい時はすごいんですから。ほう。あ、お風呂で確かめ合いっこしますか結構です。ああ、ダメか。デュオで売り出そうと思ったんだけどな。デュオといえば、おきどきデュオの情報が出てきましたね。そうなのはい。じゃあ、今回はおきどきデュオを見ていきましょう。は 芸能界に入れば可愛い子をたくさん間近で見られるのにな。あかりさん、一緒に芸能界目指しますか。欲望に忠実。じゃあ、今回はおきどきデュオを見ていきますが、 事前情報なので確定じゃないってことをまず覚えておいてくださいね未確定であやふやってことねそうですね情報が確定したらまた動画になるかもしれませんそう言って構まいたちの夜は落とさないじゃないそうですねもうやったからいいかなって思っちゃうんですよね気が向いたらってことではい導入は12月20日が濃厚ということですが釣れたら 2022年1月になる予定年内にカナちゃんに会えるかもしれないのねそういうことクリスマスに寂しく過ごすこともなくなるねなんか前も同じようなことを言っていたようなただこの機種はカナちゃんだけじゃなくてナちゃんも一緒にいるので2人に会えるが正解です姉妹丼ねどっから出てきたその位。ちなみに単語をきちんと把握したくて「ピクシブ百科事典」を見たら姉妹丼タグのついた作品は毎日平均3万 PV ついてて吹きました ビクシグミンのミンドがすごいオキドキ2の導入が去年の5月だったので続編が出るまでに1年半かかってます今までと比べるとペースが速いこんな感じに1年か2年に1回は続編出してもらってゆくゆくはオキドキランドを作ってもらいたいですね何？その偏りのある遊園地メーカーはユニバーサルユニバーサル6号機になってから不調のユニバーサルユニバーサルさんは5号機を牽引してましたけど 大量出玉獲得ができるのが魅力だったわけで。出玉に上限をつけられちゃうと、その魅力が存分に発揮できないわけね。タコメーターを付け替えないと、美味しいところが封印されちゃってる状態です。マドマギ2やオキドキ2みたいに、導入当初はイマイチだけど、周りの環境が変わってきたら評価も変わるみたいなところもあるけど。そのあたりはね、導入当初から評判を見聞きしている身としては面白いなぁと思ってました。 新潟は、オキドキ2にかなりお客さんついてます。新潟だけかなじっくり打てば魅力がわかるスルメ台なのかもそうじゃない台もあるから注意が必要ですけどね導入台数は2万台これはかなりの数ねさらにオキスロは最初は30杯のみで出すことがほとんどなんですけどオキドキ量は25杯も同時リリースじゃあ30杯の設備がないお店でも導入できるねそうですね お店にとってはありがたいことですね30杯の設備がある店はもちろん普通に導入できるしはいお気のき量がこけてもじわりよと入れ替えればいいだけだしおーおーおい出る前に負けること考えるばかりいるかよよがよならビンタのですよそんなにスペックの概要ですけどここら辺りからあやふや情報です噂程度ねこの時期に試験が通ったので 6.2 号機これから出てくるのは全て 6.2 号機かな そうですね。6.2 号機で有力感上限が高くできるのでオキドキ通よりはモード維持がしやすいかもモードが下がらないってのが初代の強みだったわけではいそれで辛くてもどんどんお金が入っていく機会になっていましたしねモード B が確定してからの天井まっしぐらとかオキドキ打ちあるあるがいくらでも出てくるよね B 確定からの5スルーとかなんでやなんでやと思いながら。 万殺馬サンへいくらでも入っていく不思議怖い50枚あたりの回転数は約32回転低ベース初代以外は高ベースだったからそれに慣れていると思ったよりお金を使っているという状態になりそうですでもその分時キドキ2みたいなバカげた初当たり確率にはならなさそうですねバカげたって言った毎回天井に行くので時キドキ2を打つときは虚無感があります他の人は簡単に当てるのにねなぜなのか 初当たり確率とかはまだわからないので割愛初代か初代より少し低いくらいだといいよね腎臓は1回転あたり4枚とするとオキドキ2みたいにビッグが50か55ゲームでレギュラーが15か20ゲームくらいになるかなそうですね有力感上限があるのでボーナスが長くならないようにして有力感の消費を抑えたいところですねボーナスが今のところ不明ですがさっきあかりさんが予想したみたいになるんじゃないかとゲーム性としては 32ゲームまでがドキドキできる区間おなじみのやつね1ゲーム連や最高継続 90% ループも踏襲それも一緒 PV の説明でモード移行ありとあるのでモード移行を推測しながら打つという打ち方は変わらなさそうです通常時のモード転落がないことを祈ればかるね今までは鼻の点滅の仕方でモード示唆をしていましたがこの機種はミニ液晶でもモードしさミニ液晶どこについているのかなおそらくここですね PV 中では ピックボーナスとドキハナチャンスになっていたので結構高い位置にあるね通常時ずっと見上げるものじゃないと思うのでこの位置でいいという判断でしょうミニ液晶での猛トしさはボーナス終了後ということなのでボーナス後は見上げるのが習慣になりそうですそういえばドキハナチャンスって公式の説明だと自力で天国以降を狙える1ゲーム限定の激アツゾーン だそうです外したらがっかり感が半端なさそう大当たりだけじゃなくて天国以降までついてくるわけですからね大当たりに回分が不意になる瞬間やめてでも解き放チャンスの発生が通常時かボーナス中かは分からないのでボーナス中かもしれませんしそれでもレンちゃんのチャンスを逃しているよね結論としては外したらショックということで筐体としては右側にいつもの花ちゃんいつも通り。 反対側に花ちゃんあのクレジット表示の123はいいのかなあれも味があってよかったんですけど美少女を配置した方ががんですからねそうそして花ちゃんランク花ちゃんランクがつくと透け水着がついに花ちゃんを透けるようにトロピカルだと透けてませんでしたからねパラダイスだと けてなかったし筐体の区切り枠が見えちゃったりしてたし、あれはちょっとよくなかったですね。筐体開発の難しさよ。で、パンツだけじゃなくて、ストップの方もつけてるんですね。パンツって言っちゃったよ。かなちゃんの方は、太ももにチャゃスって書いてありますが、花なちゃんの方はちょちょかな。花には蝶が似合うからかな。そうですね。あっ、どうしましたこの機種ハイビスカスがついているけど い, いの？いいんじゃないですかなぜほら、あのピオニアが。 ハイビスカスカの使用制限を匂わせていいたじゃないそれなんですけど BV の中にハイビスカスは株式会社パイオニアの登録商標です株式会社パイオニアとの合意に基づきハイビスカス図柄を使用していますとあるので合意があれば使ってもいいということなんでしょう合意っていうのはつまりは誠意誠意は言葉ではないとも言われていますからねそこはまあ有疑者には 関係のないところでしょう。巡り巡って関係してくるのかもしれないけれどね金は天下の周りものお金って言ってるよそして演出面では花ちゃんと花ちゃんが歌う新楽曲も複数用意とのことです多数用意じゃないから 2,3 曲かなでも新曲なら聞いてみたいですよ中の人は花ちゃんが竹立つ綾菜さん はなちゃんは上坂すみれさんということなんでねつまりはこの2人が歌う新曲になるわけで続投か「オキドキ」シリーズが耐えるまで続投してほしいですね竹達さんの味わいのある歌をまたホールで聴けます「味わいのある」PV 中に新曲が流れているのでどんな曲か気になる方は PV をぜひチェックというわけで「オキドキリオの事前情報でした新作の「オキドキ」で権なるかなるかなり打ち込んだので 新作がいいいなら打ち込みたいですね。特にね新潟は沖縄や東海と同じくらい花王国らしいのでそうなんだそんなイメージなかったけど私もないんですけどねなぜかしらそんなことになっているみたいです私はやっぱりモード以降が気になるかな 6.2 号機になって有力感上限が3000ゲームまで使えるから大当たりごとにモードをリセットして抽選ってことにはならないと思うし感想を2000枚ということにすると500ゲームあればいいわけですから。 最大で2500ゲームくらいはモード維持ができますからね。3回天井に行ってもいいんだもんね。そんなに天井行きたくないですよ。ミニ液晶でのモードしさがボーナス終了後なので、ボーナス後のモードは、次の大当たりまでは一緒ということもわかりますしね。でも、お気どきトロピカルみたいにモード示唆してくれても、それが役に立たない場合もあるわけじゃない。あれは役に立たないわけじゃないんですけど、もう根拠として弱いというか。それを役に立ってないというのでは、とりあえず、 信頼として出たら必ず触ると思いますのでたしておきましょうおきどき痛みたいにならないことを祈るばかりあれもね時間が経てば熟成されて人気が出てきましたのでそういう感じになるかもしれませんし今はあれこれ言っても仕方ないものねそうですそうですよしじゃあおきどき漁が出る前に肩慣らしとしておきどき痛でも打ってくるかなあ個人的にはそれじゃないものをうった方がいいと思いますよ ご視聴ありがとうございました。よろしければ、他の動画も見ていってくださいね。チャンネル登録と評価は、ご自由にどうぞ。また、次回の動画でお会いしましょう。